です現在の症状を登録することになっています。現在37度3分、痛いだるさあり、息苦しさはありません。喉の痛み、喉の違和感、咳、鼻水はあんまりありません。頭痛ないです ままた、節々の痛み、食欲不振はあります。なお息が荒くなった状態については普通の状態と比べたらややありますが呼吸困難はありません。 少し動くと息が上がるという意味はこれは胸水などがたまった状態もしくは肺炎症状このケースでもありますが SPO 2サーチュレーションと言います酸素飽和度を測ってみなければどのくらいの 酸素が体の中にあるかっていうことは調べることは現在困難な状態ですしかし今日の朝仲がいい先生に相談しましたので明日の9時に電話がかかってくることになっています横になれない状態っていうことは胸に水が溜まっていると 横になることはできる、できず、座った状態でしか息ができなくなります。その状態は現在ありません。肩で息をしていることもありません。なお、前々感はありませんが。 聴診器で聞くと右肺の下部に少し膳鳴感はありますが痰を出すことによって肺は少し大丈夫になります脈が飛ぶ感じもございません 現在え抗生物質、うん、ロキソニンを飲んでいます。またえっ、ー、と人との接触については。 もう完全に遮断をしていますので外出をしたけれども外は完全に私が接触状態ができないような形手袋や付着するものを防いだ状態で外に出ております。 マスクについてですが現在家の中にいますのでマスクは着用して過ごしておりませんずっとですがこれは前から私はずっと伝えてきていた内容になりますので前々からこれは注意をしておりましたなお アルコールもございます家族にも相談しています医師にも相談しています今日病院に報告して福岡市の医師会での内容が変わったことを確認しましたので福岡県に関しては 病院が冷静にに対応されている状態に な, っておりますなお各都道府県の情報を入手して皆様が一人一人うつらない状況であることまた PCR 検査を待っている状態があることを現状受け止めて冷静な判断をよろしくお願いいたします。 ほかほかのでした。失礼いたします。